次に本文ですがボタンを押してメモ帳を開きますメモ帳のところに原稿が入ってますので原稿の本文のところをタップして全選択コピーをします再びボタンを押してひなを開きます 本文の枠をタップしてペーストをします<笑>次に、えー、動画画像を入れるんですがまず動画から入れます下向き矢印を一つ押して 画像を選択します。今日は0で大丈夫です。えー、これでホーム、左上のホームボタンを押すと、ファイルができているとが分かります。左上の編集ボタンを押すと、あ失礼。 完了をししてもう一度押しますそうするとこの画面になりますが一番最初に静止画があり動画があり文章が入っています、えー、動画静止画の順で入れましたが実際に表示される場合は静止画動画の順であり、えー、行間の0というのは あ、動画と静止画の間に何も入ってない状態です。この状態で音声を入れることになります。その前に設定を押してください。設定を押すと、作者名、縦書き、空白で区切る。これはあのデイジーの出力入力の縦書きです。 文字サイズを大きく、えー、小さくとで 160% で完了ボタンを押しますでまず音声を入れますが黄色くなるんでその順番で音声を入れていきます「花と蝶々」「今日はいい天気」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 この順番でずっと入れていくことになります。で、最後に終わったとして、えー、作成という右上のボタンを押します。完了して、今度は、えー、左上に上向き矢印がありますので、そこを押して、の字軸で読み込むというところがありますので、こうタップします。